네 、hey、皆さんこんにちは자여기서는일본어이말하기시험의모의시험입니다모의시험이라기보다는막연습하는거죠실제시험처럼제가문제를내겠습니다여러분은이동영상을들으면서그답해보면됩니다런데실제시험칠때는스 크, 스크립트아니고그문제지를볼수가없어요그러니까 이거화면보지마시고요어소리만듣고대답 해, 해, 해보는게좋습니다아잇자제가14、네、 개있죠14개있는질문중에서음7개랜덤으로일단내볼게요아잇에전지시키면서어뭐저실력에맞게전뭐시간은천천히말해도되니까어그거하면됩니다아잇자갑니다아이 昨日は何をしましたか。昨日は何をしましたか。はい。えー、明日は何をしますか。明日は何をしますか。 冬休みは何をしたいですかきょうだがいますかきょいがいますかき、はい、は何時に起きましたか さんの家はどこですか昨日はどこへ行きましたか昨日はどこへ行きましたか はい。じゃあ、여기까지、一泊目、問題ですよ。じゃあ、た、う、ぶん、じゃあ、たぶん、問題、たぶん、あ, あ、たぶん、問題だ기보다는、うん、たぶん、もう、半分と、えぼっけよ。うん。んさんの趣味は何ですかんさんの趣味は何です か, は, ですかはい。今、んさんの家には誰がいますか 今、うんーさんの家には誰がいますかはい。昨日は何時に寝ましたか昨日は何時に寝ましたかはい。夏休みは何をしましたか 夏休みは何をしましたかはい。明日は何をしますか明日は何をしますかはい。何人家族ですか何人家族ですか 昨日はどこへ行きましたかはい、じゃあ、7件、えー、文字をんですよ。じゃあ、まじまく한번、うん、へぼっしだ。はい。ますか兄弟がいます か, 兄弟がいますか 今日は何をしますか今日は何をしますかはい。うんーさんの趣味は何ですかうんーさんの趣味は何ですかはい。昨日はどこへ行きましたか 昨日はどこへ行きましたかはい。今日は何時に起きましたか今日は何時に起きましたかはい。夏休みは何をしましたか 夏休みは何をしましたかはい今うんさんの家には誰がいますか今うんさんの家には誰がいますかはい、えー、じゃあよか g 動け文字セボンでばさよおじゃあ以後 이걸문제를보지말고요어소리만듣고대답할수있으면그시험에서도만점탈수있겠죠、はい、자이동영상여기까지입니다、はい、수고하셨습니다お疲れ様で